一ッペイと同じコンスターだった下庭で鼻腫もじったよゴ<笑>ンハム家族ウィ<笑>今日はみんなで和歌山に向かってますみんな楽しみですかはいはい、ということでまた到着したら撮っていきたいと思います<笑>バイバーイ 言ってませんねはい。あ、着いた着きました、えー、イェーイアドベンチャーワールドチケットが可愛い本当でした私はクマ 15分からイルカのショーが始まるからねそれに合わせてあ、ゾウおるよ隙間からゾウが見えるあ、いたいたゾウさんやめなさい<笑><笑>すごい格好でご飯食べてるよ一人しかいないよどういう格好あれ<笑>おっさんやななんだろうねねめっちゃずっと食べてない開いてるわ ね、ご飯さまずさ色塗りする前に何食べるか注文考えないかなじゃあこちらひょっこりキリンのご飯ですどうぞ食べてください キリのプレートついてました食べます多い。 でかばっ<笑>どうお味は美味しいグーよかったルールやぶろうん、ルールやぶろ 海賊海賊みたいに食べよう、ルフィみたいに<笑>。<笑><笑><笑><笑>サラトチカサ<笑> ということで、ボーティングサファリー決めたカイがしいたあの、はい、ドアがありますね。 な<笑><笑><笑>なんか違う、<笑>来るるるるみたいい、にっっ写写真真撮撮よよお、こてらちょっと待ってよ。<笑><笑>待って お、おすご俺俺ののの仲仲間間がおるる見晴らしいいいいやややどれれんのお猿さんさこことかい、うん、ああマントヒヒじじゃゃる、はい、俺っなな手で回してみて。めっちゃ回して まであど う, ん、ていうわけかったちにも回すの もう一回投げてみめっちゃ下見とるよみんなが向こう投げるもんで。 投げさしていこう。草、餌草。行くよ。行くよ。はい。ナイスキャッチ取ってくれた。ワンハム家族毎週金曜日配信 中, 配信中。こんなとこ行くん？わお。 隊長、お願いしますいおすごいいいね大自然やばい怖いこんなんあるあここっ駒出口だう出口うわ、なんかさ、ジュラスチックパークっぽくないゾンディみたいな やば。いもしさ、穴が開いとってチーターが出てきた ら, いいい逃げらでないあ、はっすごいすごいすごいすごいすごいかわ い, いけど、ちょっと威嚇してないあの顔ぐいちゃんの泣き声に反応しるかあくびしょるまく聞く気はないけど はい<笑>あ、確かにモのノノ姫にいることだモノノケ姫、出てきたこれ何やったっけなんとか様ね、ま、うん、なんとか様、ま、音でした、ね、違う違う獅子神様や悪いよ赤いやつ<笑>ちょっと<笑>獅子神様に向かってクソ赤いっていうのはどういう表現なの怒られます んなんか入るやん え, え入っていいのっていいあ、入入入いい入っっっいい<笑>ってていいて い, い大大丈丈夫、大丈夫たた瞬間にににでか鳥ら れ, たら捕られたら助けに行くよいいよいいいよ、いい よ, あよ、取りや取りや。 すごーい。キリンさーんンン。あ、ベロベロ、ベロ出たよ。マジ。うん。あ、本当は出た。ベロ出しそうだ、今。足長うやましい。<笑>来世こそは。近い。あ、そう。あ、ベロ、はキッペンと同じコースだ。 でこいいたよよやうらししに変なマーーおるよ<笑>様様もサバ ん, ん,、ね、<笑>いいいいんないやん。 なになになにがすごい。お食事タイムお食事タイムしとる。あらら、本当本当、ちょっと待って、キリンさんがお食事タイム。あ、食べたえ あ, あれ、<笑>あれ食べていいやつなのかな。餌<笑>とかと違うよね。<笑>あれ食べていいの。食べちゃいかんかもしれんけど、あ、赤ちゃんキリンなんだ。かわいい。あ、親子こ や, こや。親子や。あ、なんかこっちにもまた違う動物いるね。 あ、こっちにいかんひとるよ。すごい確か。本当に食べたいといったら、めっちすぎて食べてるんだよ。そうかもしれんね。うん、<笑>上手に口に入れれないのかな。ドカベド的な感じかな。ドカベンか。おこれは何キリンです か, でででかあ、来た来た。来たよ。 こんにちはやりやはやり<笑><笑>の流行っるこのしましまの反り込みがみんな入っとるっていう横断歩道渡ります今日も最後までご視聴ありがとうございました次回は「和歌山県ボリューム2アドベンチャーワールド後編」をお送りいたします 横断歩道の先にはまままだだい動物やかっこいい動物物やがたくさん出てきます。どうぞお楽しみにしていてくださいもし動画を見て面白いと思っていただけたり興味を持っていただけましたら是非グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたしますまたご質問や感想などコメントもお気軽にいただけるととっても嬉しいですそれではまた次の動画でバイバーイ